フレンド S ラジオ。フレンド S ラジオ。ヒールスタイル。ヒ ー, ー, ー, ールスタイル。はーい、桜の宮舞子役の脇あずみです。よろしくお願いします。はい、日向小早川、木戸明です。よろしくお願いします。恋しくは真、い、冬役、春のあずです。よろしくお願いします。 はいじだ次、うんはい、男いから告白されるとしたらどんなシチュエーションでどんなセリフで、うん、えー、これダメよさっき考えてたんだけどずーっとニヤニヤして<笑>いやそれニヤニヤしちゃうとか言いながら<笑>もうこれニヤニヤしちゃうんだけどね、うん、あのみんなで、うん、例えばみんなでみんな で,、うんんなでうん、男女5五人くらいでいい、ね とか海とかに行くとするじゃん。そんな機会ないけどね。いいんだよ。みたいなね。夜にみんなでバーベキューをするの。うん、ほうほほみんなそう。みんなキャーってして、みんな友達なのね。花火してそうだ、ん、な。そうでキャーってしてたらこう。隣にその男の子が来て、うん、みんな目の前にいる中で耳、うん、うちで俺と付き合ってってわ。<笑> そう、想像だけで。もう、けんけん、帰りはもう付き合ってる状態。ああ、いいね、帰り道いいわ。うわ、いい な, ーいいなー、涙出てきた。<笑><笑>えー<笑>えー、う。うちね、うん、なんかとも仲いい友達から付き合いたいのよ。うんうん、ええー、仲いい友達。<笑>でもでもそう<笑> 友 達, 友達だったじゃん友達だったじゃん今。<笑>そっかそっかそっか<笑><笑>そう。仲いい友達でなんいやなんかもういつももう俺ら一緒だよなみたいなぐらいの友達から、うんうん、なんかもう う, うちらもなんかもう家族みたいなぐらい仲良くなってる中で、うんうんうん、こうなんかふと遊んでるときに二、うんうん、人でいるときに付き合うみたいな。うわあ。そ<笑>そうそう。付き合う。 力っていうの難しいよ ね, ね, ね。その関係壊れちゃうかもしれない、ね。そうだ信頼があるんだろうね。そ、うん、の、うん、いい ね, ね。そうだね。それで断るシチュエーションも結構研究したな。断る断るない。い<笑>や<笑><笑><笑><笑>そもそも付き合うって言われて。<笑>え、何冗談言っちゃってんのみたいな。<笑><笑>その時の男の子の気持ちが。あー。 遅いよ。遅い。手遅れ手遅れ。<笑>やめてよ。やめてよ。なんか自転車こうやってさ、うん、引きながら、うん、男の子がいるの。うん、先輩なの。うん、で今日もお疲れ。お疲れ様ですとか言って。猫かぶった。お疲れ様です。うん。あの今日も大変でしたね。うん。付き合おうみたいな。ええええええ。いやいやいやいや。さすがにハってなるわ。ね、え今日なで。<笑> <笑>あそうか。<笑><笑>そう。あんまあ、ね制服だったらなんでもいいや。なんだそれや。来た男の子に告白された。い。まあ無理だよ。学ラン派ブレザーは？ブレザー。学ラン、えー。ブレザー学ラン。うん。う、え、ん、ー。やっぱ違うか。うん。そっか。あのいいな。制服いい。制服ってやばいな。そうだね。無理だよ。そう無理だからこそなんかキュンキュンするよね。えー、もうちょっと。 楽しんどけばよかった、ね、ずっとアニメ見てる場合で分かった<笑><笑>はい後悔したはいじゃあということで終わりましたはいこれで私たちのことが少しでも分かってくれましたかどうでしょ う, うか<笑><笑>分かったかな<笑>分かった分かったこんな三人でお送りしていきますよ、うん